え、本日はですね、え、刀鍛冶の里編第7話の見どころシーンをですね、まとめてきましたよということで、ま、原作でいうところですね、ま、115話から117話まで、ま、あそちらのね、え、中から見どころシーンをまとめてきたよということで、え、妄想のアニメの第7話となっております。なんでま、あこの通りに放送するかわかんないですけども、だいたいま、あこの辺かなと思っております。ってことで、早速見どころシーン見ていきましょう はいということですね。まあ第7話最初の見どころシーンなんですけども、こちらということで、え品津川源也のね、まあ過去回想がありますよということで、いやこちら皆さん原作勢だったらわかると思うんですけども、まあかなり重要なですねパートとなっておりますということで、まあこちらですね品津川源也のね、過去回想でもあるんですが、まあお兄ちゃんである品津川さねみですね。まあ風柱の品津川さねみのまあ改装というか、まあ柱になったところの伏線だったりとかそういうのにも。 繋がっってくるよといったですねまあ、る, るんですけど、まあ、それに繋がってくる、もう本当に大事なね、過去階層となっております。まあ、こちらね、具体的にはですね、無限上編で、まあ、繋がってくる、まあ、過去回想シーンだよということなんですけども、まあ、刀舵の里編でですね、まあ、その過去階層、まあ、いち早く、まあ、ここで見れますよということで、まあ、ここ本当に重要なね、回想シーンとなってるんで、皆さん、ここは本当に見どころというか見逃さないでしっかり 見ていただきたいなと思っておりますまあだからねここ本当にもう僕はほんとしなずがサネミとゲンの関係性っていうのは大好きなんですけどいやーここ見ちゃうとちょっと とあの泣けるというかその先の展開を知ってる方からするとねまあここのシーンというのは少しあの<笑>うるっとくるというかねすごいシーンってなってるんですよねあこんなところでもう登場してたんかっていう感じでねいやのちのち繋がる本当重要なところなので皆さん本当見逃さないでしっかり見ていただきたいなと思っておりますもう原作またね読み返してここのシーンを見てほしいねそういったシーンともなってますねはいということで続いての見どころシーン見ていきましょうはい続いての見どころなんですけどもこちらと。 愛の攻撃ですすかかねねねこここちら、ねえー、めちゃめちらめめゃゃっよよそううなんすよ、ね、激一つということい、ね、まあ、あんまりハンテングは技名がね、なかったんですけども、まあ、こちらではありますよということで、いや、これちょっとかっこよそうだけどね。うん。まあ、ハンテングあんまりね、攻撃やっぱこういうシーンなかったから、うんうん、いいんじゃないかなって思ってますね。まあ、アニメ化して、ちょっとこちらのシーンは見たいと。まあ、そういったシーンとなってますね。どんな感じのエフェクトになるかとかね。まあ、そういうとこ含めて、ちょっと楽しみかなと思って おります。で、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、いや、もう待ってましたね。今日のタイトルというか、今日のもうほんと本目玉みたいな、えー、シーンとなってますね。ゾウハクテンというですね、鬼の登場ということでね。いや、こちらですね、まあ、ハンテングの本体というか、まあ、ハンテングのですね、まあ、四つの鬼にね、まあ、分裂したと思うんですけども、そいつらが合体して、今度は、はい、ハンテング本体を守るね。えー、めちゃめちゃ強い四人分のね、鬼が 合体した鬼とねえー、なっておりますよということで増白店。 いや、こちらどういったね、えー、アビリティというか能力があるのか、まだちょっとわかりませんが、今回の回では、えー、そういった解説はね、なかったんですが、まあ、次回ね、そういったのも、ちょっと解説もしていこうかなと思ってるのでね。いや、第8話ね、ちょっと、楽しみなんですけども、声優さんね、声優さんがめちゃめちゃ楽しみだ。<笑>増白点の声優さんがめちゃめちゃ楽しみ。だってもう、この見た目ですよ。これはちょっともうね、気合入りすぎてるよっていうことなんですけど、 とあの脳内再生ですね、まあ、セリフがもう早速登場からいきなり喋ってるんですけども諏訪部さんっぽいんですよねうんめちゃめちゃ諏訪部さんっぽいいやちょっと諏訪部さんねどんな感じかっていうとねまあこんな感じなんですけどいい機会だ教えてやるうれしそうだな はい。いや、ちょっと、こういう感じで僕、脳内再生されていたんですよ。ただですね、スワベさんはですね、いや、どっかの鬼で使われてたんですよ。ちょっと思い出せないんですけども、多分、境界だったかなで、使われてたと思うんでね、いや、スワベさんは来ないかなとも思うんですけど、なんでそこで使ったのみたいな<笑>。上限の鬼で使えや<笑>。あんなに有名な声優を、あんたどこで使ってんのって感じなんですけど。いや、もしかしたらね、まあ、あの、被るっていう可能性も、 もうまあ泣きにしもあらずということでまあ二役っていう可能性も全然あるんで、ね、もう境外だったかなもう本当に登場しないんでねもうね二度と登場しないキャラクターなんで増白店で使われてもおかしくないなと思ってるんですけどまあその他の候補としましては山寺宏一さんなんかがねまあ一応はいあの脳内再生できたというかやっぱり山ちゃんだったらまあもうよりどりみどりいろんなキャラクターを演じられるのでまあ、山寺宏一さんなんかもねまあまだ来てないよということでハンティングあたりほんとドンピシャじゃないかなと思ってるんですけどその辺ねちょっと 声優さんがどうなるかっていうところねえすごく楽しみですねまああとね増白点だけじゃなくてやっぱ反転具って種類が多いのでまあ、そこ統一するか統一しないかっていうところも含めてえ楽しみとなっておりますただですねまあ、増白点に関してはまあ多分だけど反転具本体と同じ声優さんになるんじゃないかなと思ってますはい、えー、そこは本当に同じになるんじゃないかなとちょっと思ってますねまあ、そんな感じでちょっと楽しみですねはい いやー、増白点楽しみ。うーん。で、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、まあ、見どころというかですね、まあ、こちらちょっとあんま見どころではないんですけども、ま、あ一応、ハンテングのなんか説明みたいなね、パートありましたので、そちらちょっと見ていきたいなと思います。え、ハンテングの強さの秘密ということで、まあ、ハンテング本体がね、いると思うんですけど、まあ、こんな感じで、ハンテングの本体はですね、実は追い込まれれば追い込まれるほど強くなりますよというか、まあ、防衛本能が強いんでしょうね。あの、追い込まれれば追い込まれるほど、え、自分を今日 化して自分を守ろうとしますよということでまあ、そういったですね反転具の特性みたいなところがねちょっと面白かったので紹介という形になりますけども反転具ねはいそんな感じなんですねだからちょっと反転具ってやっぱり攻撃すればするほどどんどんこう相手もねオウムガしじゃないけどねあの作用反作用みたいな感じでどんどん相手もこう強くなっていっちゃうのでまあ、倒すのが難しいよねっていうねま一、あ、つそういったあの反転具の条件の鬼としてのなんかね、えー、特性という形にね、えー、なっております ますね。反転がやっぱね難しいね今回はねあの炭治郎が首を切ろうとしたらね、まあ、増白点を出してきたということでねやっぱり攻撃すればするほどね身の危険が迫れば迫るほどねどんどん強くなっていきますよということでそちらもねはい見どころというかまあまあ一つね押さえてほしいポイントかなと思っておりますで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえ霞の呼吸1の方水天東霞ということでいや無一郎君頑張ってますね忘れてマジだけどもね水獄場 はいおさらいですけどもあの閉じ込められていたんですよねあの玉子という鬼に閉じ込められていたんですけども無一くねもがいておりますただですねはいこの技はまあ一応ね全力の力を込めてまあ撃ち抜く強力な一つということでまあこんな感じでね水獄鉢を思いっきり刺すねまあ、風船だったらもう割れてるようなねぐらいのもう本当強い技なんですけどもはいあの破、ー、れません破<笑>れません<笑>いやもうなんでやん<笑>強くね<笑> この水国鉢、マジで強くねうん、魚っ子のさ、技というか、ね、もう本当に軽く作ったものですよ。魚っ子がね、もう軽く生成したものですよ。で、それなのにこの強さっていうのは、ちょっとね、普通の、やっぱあの柱とか、普通のあの剣士だったら、まあ、あの、溺れて死んじゃってるぐらいのね、もう硬さで、あの、柱の無一郎くんの攻撃ですら通らないね、もうすごいものなんですけど、もう魚っ子の強さがわかりますよねっていう感じなんですけど、はい、えー、破れませんよということで、 え、この技を使って、まあ、一応ね、ここで、ね、あの、技を使うので、見どころシーンなんですけど、見どころなんだけども、強すぎるよねっていうシーンとね。 やってますはいいやこの後はいムイチローくんどうなるんでしょうかねまだ技を繰り出すんでしょうかそれともっていう感じではい、えー、続いての見どころシーンも見ていきましょうはいということで続いての見どころなんですけどもこちらということではいそんなですね時とムイチローくんなんですけども、えー、記憶を取り戻しつつあるシーンということでこちらですねはいムイチローくんははいまだ脱出できないよということでまあ諦めようかなみたいなね、えー、ことを自分の心の中でちょっとつぶやいていたんですけどもそう そうすするとですねはい先のことなんて誰にもわからないのにということでなんですがこれは<笑> <笑>なんですかちょっと、もう、尊いジャパン<笑>。尊いジャパンということでね。いや、何ですかこれ。うん。時の無一郎くんのえなんか記憶なんですかね。ちょっとわかんないですけどもね。はい、炭治郎からの、はい、なんか、あの、幻想が見えてるというかね、幻覚が見えてるということでね、幻聴聞こえちゃってるんですけども、これね、実はですね、え炭治郎のセリフではないんですよね。 はい。まあ、ネタバレはしないんですけども、あの、炭治郎のセリフではありませんよということで、本来の無一郎くんの心の中に、え、眠っていた大事な人のセリフだよということで、皆さんこちらですね、ちょっと無一郎くんが、はい、え、無一郎くんでその記憶がちょっとなくてですね、なんだっけあれみたいな感じだったと思うんですけど、本来の時と無一郎の姿、取り戻しつつありますよと言った最初のシーンというか、はい、え、第一歩第一歩進んでるよといったそういったシーンとなっておりまして、いや、こちらのシーンは、はい、 はいあのー、見た目によらず本当に中身が重要なねえ見どころシーンとなっておりますはいということでいやこちらのシーンもねえ楽しみですねはいなんかいいね<笑>で続いての見どころシーンなんですけどもこちらということで僕が個人的にめちゃめちゃ大好きなシーンとなってますねはいえこちらですね玉子に攻撃されても手を止めない鋼塚さんということで集中力がもう一件だよといったねシーンとなってるんですけどもここの鋼塚さんがまあかっこよくて そう、マジでかっこよくて、後ろにね、はい、あの、刀をこう、研いでるとですね、後ろに、玉っ子がいるんですよ。だから、玉子が、もう来てて<笑>、上限の鬼来てて、で、まず、来た時点で、研ぐのをやめるじゃないですか。っていうか、もう逃げ出すじゃないですか。鬼が来てるので、逃げ出すんですけども、あの、この、鋼塚さんは、まず逃げ出さないというか、気づいておりません。玉っ子が来たことに気づいてません。集中しすぎて気づいてません。えそしてですね、その後、玉子が、それにイラついて、鋼塚さんに攻撃をするんですよ。で、攻撃したら、めちゃめちゃ、 めちゃ痛いじゃないですか<笑>上限の鬼の攻撃なんでめちゃめちゃ痛いんですよでも血だらけなんですよ体中ねなのにもかかわらず手を止めませんはいえそれは何かというとですね博音塚さんが持っている今の刀はいこちらで、ね、皆さん忘れちゃったかなと思うんですけどもこちら重要だよと言ったシーンねあったと思うんですけどあのですねこちらですねあの炭治郎が戦っていたヨリイゼロ式というロボットから飛び出してきた刀 でまあ、潜在的に鋼塚さんはえこの刀がもう異次元のものだとこの刀は素晴らしいものだともう研いでマジで綺麗にしてやろうといったねえそういった気持ちが込められてまあ、研いでいるということなんですけどもその気持ちがですね強すぎちゃってはいあの玉子の攻撃難度そんなものを食らってもこの刀を研ぎ終わるまでは絶対 際にここを動かないよと言ったね<笑>そんな鋼塚さんの姿が見れますよということでいや炭治郎のためだよ言うなれば炭治郎のためなんですよこれ炭治郎の刀としてはいあの鋼塚さんがプレゼントするという<笑>あのものなので炭治郎のためにここまで頑張るまあ刀のためですよねいや素晴らしいですねうーんだから僕はここのシーンを初めて見た時にめちゃめちゃ感動したんですけどそれがやっぱアニメで見れるということで非常に僕は本当に嬉しいねシーンとなってますね そんなわけで、鋼塚さんの鋼のメンタル<笑>。いや、鋼のメンタルというか、鋼の魂ですね。はい。めちゃめちゃ大好きなシーンとなってるんで、ここはほんと見たいですね。はい。そんなわけで、続いての見どころを見ていきましょう。で、続いての見どころシーンなんですけども、こちらですね。えー、今回最後の見どころとなっておりまして、水獄鉢からの脱出に成功する、時と無一郎くんだよということで、やっとですか。まあ、皆さんね、こちらネタバレーではあるんですけど、まあ、でも、まあ、す、無一郎くん、こんなところで死なない ないよねそれはさもうネタバレではないじゃん無<笑>一郎くんがこんなところで水獄魔神ただこうね壺に入れられてそれで、ね、<笑>溺れて死んじゃうなんて展開いやないっすよそんなのジャンプにないですからもうネタバレでもなんでもないっすよはいということで、えー、霞の呼吸2の方いやえ霞ということでねいやかっこいいでこちらの技はですね何重もの斬撃を入れる連続の技でですねまあ、水中でも絶大な威力がありますよということで そう。一位の方では破れなかった水獄鉢から脱出が成功する、まあ、それぐらいの威力がある技となっております。で、まあ、こちらの技をなぜ繰り出せたのかということなんですけども、そうなんですよ。本来はですね、呼吸をしないとですね、技は繰り出せないということで、まあ、水の中にほぼ溺れてしまっていた無一郎くんなので、あの、呼吸ができずに、そう、諦めようとしていたんですよね。で、そんな時ですね、小鉄くんかなえー、が、近くにいたということで、なんて としてでも無一郎くんを助けたいと、え、そんな一心でですね、まあ、自分はその雑魚の、まあ、鬼に、まあ、攻撃されながらもですね、とんでもない活躍によってですね、まあ、あの、空気をこう送り出してですね、無一郎くんの方に空気をポコポコポコっつって送り出してですね、まあ、そのちょっとした空気をこう無一郎くんが吸ってですね、技を放つことができましたということで、まあ、こちらはですね、一人無一郎くんだけの、こう、活躍というわけではなくてですね、まあ、誰かの助けがあっての、脱出という。 ことでまあそういった。 た、まあ、この見どころシーンは一応この技となってるんだけど、その前後関係、脱出の流れっていうところが、あの、見どころとなっておりまして、無一郎くんに新たな、こう、教えというかね、あの、一人ではやっぱり生きていけないんだよって言ったね、そういった、あの、メッセージ性のある見どころシーンとなってまして、僕は本当に非常に今回の回、本当深いなと思ってるんですよね。そういったところが深いなと思ってて、ま、あ無一郎くんのパートは特に深いですよ。そういったメッセージ性のある、はい、脱出シーンとなっておりますので、はい、小手津くんの、 活躍っていうところにも注目していただきたいなと思ってますそんなわけではいあの中身が、えー、非常に見どころとなっておりましたはいということでまあ今回刀鍛冶の里編第7話のねまあ、見どころはこんな感じということでいや今回ですね物語のま確、あ、信という部分がですねドドンと動きましたねということでまああの過去回想そして増白点無一6の脱出といったまあ、次回へまあ、かなり繋がりそうなはい展開ということで次回第8話いやー あ、なんか、やばそうだね。っていう感じなんですけども、本当に楽しみですね。で、まあ、次回第8話はこんな感じということで、まあ、118話から120話ぐらいかな。まあ、そのあたりの見どころをやっていきたいなと思っております。なんでね、まあ、あの、皆さん、あの、原作片手に、あの、この見どころシーンをね、ぜひぜひ動画を一緒に、あの、ご覧いただけたらなと思ってます。まあ、原作、本当ありきというか、皆さんが原作を読んでの、まあ、こちら見どころの動画となってるので、まあ、この動画だけだとね、まあ、その、 ちょっと伝わりづらいかなっていう部分があるんですねどうしてもやっぱりあの原作を読んだ上でのあの内容となってしまってるのでまあその辺は皆さん原作読みながらということでよろしくお願いしますはいてな感じで次回第8話あの観路寺さんが来るかなとなっておりますはいどうなんでしょうかね観路寺さんそろそろ来るかなと思ってるんですけど今回来なくてちょっと残念でしたはいでもまあ次回また観路寺さんの戦闘見れるかなと思ってます楽しみですはいはいということでこの動画良かったという方は高評価そしてチャンネル登録 まだお済みでない方はぜひぜひよろしくお願いしますコメントなんかもお待ちしておりますいや毎週この動画上げてますけども非常に大好評であの皆さん楽しんでいただけてるということで本当に嬉しいですはいということでえまた次回の動画でお会いしましょ う, う